エスカイネ高校10マロレディーファイル 誰が見したおとろみのアクション闇抜けして紛れるサクを、スモーク一本で紛れるアスフールムーカチ落ち着く休暇俺は嗅覚が良すぎるゆえやばい MC も嗅ぎつけてしまうだがそれを超えるパンチャンウ o you know? ーンパ ー, ークーツーパークマルスメルで鍵ぎ分けてる俺いけてるお前がガチガチにするなら今夜も来るだ俺背中に見えてるバックポンが好きでどうりらしないよ俺見えてる 見えてしっかりまっちゃってあっち行ってこっち行ってもどっちも向いてもお前の心臓に言葉は向いてる今だかつてないほど音にストイストリーミングじゃ聞けるストリーいだかつて見つめるお前の三つ星それは俳句降りて俺と翔平配線のジンバイク一本で東京ブタギリあっちゅう間に3分間カップラーメンより太いバースができた俺の質を感じなよススパてチェック おっしゃるスピースピード。俺はドリップからアクション風で感知した錯誤試行錯誤しても広げられない世界は二重多重面相セッションプーパス ケーキ倒すケーキ俺たちメニーバックで超えてくオーバーストリート俺が一番ストイックガロンレスピッボーイ合わすビッションビッソで一緒言葉はシッ合わせるレスバーススキル立証俺が勝つのがこの場のミッション夕方メール夕方に散る欲しがりなお前らのほっぺが落ちる待てないでね言葉に勝っちゃこの音勝っちゃ逆ならちょっと。 い, るぜいつも通り俺の前目別に傷吹かなくても上がってくるぜ愛棒捨てていつも通り女を歌うヤツだが無視してしゃーれ女を捨てても愛の実歌え男の涙は自分で拭かせる俺は知ってるこの衰え気持ちいいそれと心地いいつまり名刺プラス接続し無駄な一森が命取り